文化庁は本日をもて東京から京都に移転し、本日より業務を始めるということです。<笑>ここのつながのうちに京都に移るのは国語、教養文化財などの調査や指定にあたる文化財大化など5課で、東京には調査保険課など4課が残ります。<笑>一方、この先は、 中道府の文化に関する情報を読む限りでは、中道は文化主導として称えられるそうですので、このような仕けに伝統、そして騒動で日本を元気にという思いで、中道を中心に新たな文化振興に取り込んでいくように述べられました。ちなみに、中道の桜も綺麗な限りですわ。